これから独立開業した理学療法者、ドクターの方ですね、週末開業なども想定されている方に今日は新規集客の考え方とかやり方について、まあ、今一番再 現, 再現性の高いものを話させていただければと思ってます。藤井です、えっと。まず新規集客の考え方なんですけれどもあの、まあ、チラシがいいだとかホームページ作らないといけないなっていうふうに考えることはあまり実は良くないです、まあ。なんでこんな話をするのかというと、やっぱりこう。 集客という言葉自体がもう何て言うんですかね何かわからないですよね。ていうのもありとあらゆるやり方がもう出てきてますしうんもうノウハウが多すぎてもはやどれを選べばいいのかわからないというふうな状態になってるんじゃないのかなっていうふうに個人的に思ってる部分もあるんですね。そんな中でなぜ私がもう一度集客をしゃべらせていただくのかなんですけれども答えは明確であの私事業 やらせてもらって今まで6年目ですけれどもその時藤塾始めた例えば6年前と今でもやっぱ変わらないんですね集客の仕方ってでえっとまあいろんな条件は多少変わってきてますけどけどやっぱり原則を学ぶべきでこの原則を間違えなければ集客はできますけど原則から外れたことをやっているもしくは原則を知らないといつまでたっても成果が出ないんじゃないのかなっていうふうに まあ、個人的に、まああのすごく思わせてるもらってる部分があるのでその辺お話をさせていただければなと思ってるんですけどで、まあ、集客に関する一番大事な考え方なんですけどあの治療家さんで一番本当によく間違えてしまうことは何なのかっていったら<笑>自分が腰痛治療ができるから腰痛を販売したいとか腰痛のお客さんを集めたいっていう考え方が一番の間違いなんですね。 もしくは自分が例えば金膜リリースを学んで結果を出せるようになってきたから金膜リリースを使って集客をできるようになりたいっていうふうに考えることがあの実は間違いなんですね。これ何のことなのかなんですけれども結局そのまあ難しい言葉で言うマーケティングとかね集客とかマーケティングと集客の言葉の意味もすごい難しいんじゃないのかなと思ったりするんですけど考え方は 一番最初はやっぱ患者さんから始まるんですね。もちろんお客様から始まるっていうのがすごく大事な考え方で、そこの部分を、要はあの、自分の商品がこれがあるからここから始めたいって考え方をしてしまうと、実はもうそれの時点で集客に関する原則から外れてしまってるわけなんです。で、理由は何なのかと言いますと、結局は、 集客がするのは何なのかって言ったらお客さんにある悩みとか不安とか感情があってそれをそれがあるので初めてあなたの商品が使っていただける、まあ、チャンスがあるんじゃないのかなっていうふうに個人的に思ってるんですねですから結局はその悩みとか不安だったりとか感情っていうものがベースにあってそれをまず調べること、まあ、これを顧客リサーチって言ったりだとかするかもしれないですけど まあ、それがマーケティングの延長線上になっていって、自分自身がどういう商品を販売していくべきなのかっていうものを選定していくときの最大限に重要な材料になってくるわけです。なので、集客って言ったときに、Facebook、YouTube、ホームページ、チラシ、全然違うんです。えっと、私は腰痛専門でやってるから、腰痛の加熱集めればいいのかなとか、例えば藤塾でうまくいった先輩たちがそういうふうにやってるからっていう考え方も違うんです。えー、自分は理学療法士だから、まあ、他の人と違って、 この脳卒中に対するこんなアプローチができるっていうのも違うんですね。全ては要はお客さんの悩みとか感情でそれをあなたの商品が改善できるんですよっていう形に位置づけるというこの発想をしないといけないわけなんですね。でここが基本なんですけれどもどうしても私たち専門職職人肌の人というものは技 術, 技 術, 者, です技術者ですし 何かこう養成校の中とかでじゃあそういう風なマーケティングに関する考え方とか集客に関するノウハウを学んではきてないはずなんですなんで考え方がちょっと外れてしまったりとかしてしまいますし技術が10年高ければそれだとお客さんついてくれるっていう考え方も違うんですね答えは全てお客様もしくは患者様が持ってるわけでまずはそれを知ることお伺いを立てることというのが実は集客をするための第一歩なんですね なんで、集客だったりとか、人を集めたいと思った時の一番の考え方は、まずお客さんから始まるんですよと。あなた自身が何者かであって、あなた自身が何ができるかっていうことは、実は二の次であって、まずお客さんの不安とか悩みを調べていくことが、集客をすることの一番大事な要素であり、第一歩なんですよってことを、今日は。 あの知っていいいいただければいいんじゃななのかなと思っております、はい、というわけなので今日の話は何だったのかといいますと集客したいのであればまずはお客さんに何で困ってるか聞いてくださいってことなんですね。そこをまず一つ参考にしてみてはいかがでしょうか。はい というわけで面白かった方はですね、いいねもしくはチャンネル登録をよろしくお願いします、えー。私たちの塾だったりとか、うまくいっているこのやり方っていうのは、あの富士塾だったりとか、いろんなところでやってるので、まあ、セミナーに遊びに来られたりとか、ドクターの方も大歓迎なので、一度、経営のノウハなどまだ見に来てください。以上です。あ、下に、YouTube の下のリンクにいろいろテクニック、えっ、ー、と、週末会議のノウハウいっぱいもっといっぱい出してるんで、見てみてください。以上です。